皆さん、こんにちは。つくば大学のアランヤです。このビデオがプログラミングチャレンジ第7回文字列。今回が文字列と動的計画法についてお話しします。では、見てみましょう。あの、文字列におけるプログラミングチャレンジの多くの場合だと、まあ、探索法、探索問題、 として扱うことができます。その場合だと、まあ、もちろん、えっと、全探索もできますし、あと、動的計画法も、あの、でも解くことができます。今回のビデオで、二つの、あと、その動的計画法で解ける文字列問題を紹介します。一つが、えっと、String Alignment, Edit Distance と呼ばれる問題で、 もう一つが、えっと、ロングコンサブセクエンスで、で、その関係にする問題の、あの、パリンドロム問題も紹介します。ちなみによくよく考えると、前回のビデオで紹介した KMP 法も、えっと、Z 法も、まあ、ある程度 DP、DP 計画、あと動的計画法に近い、近いですよね。DP 法に近いですね。では、前に進みましょう。 じゃあ、まず、string alignment, string distance 問題についてを、えっと、まあ、also なんか、レヴィンスタインダイスタンスとも言われます。ですね。これはよく、なんか、その、スペルチェッカーに使われるアゴリスムです。この問題です。2つの文字列 A と B があって、その文字列の距離を計算してください。距離というのは、えっと、A が B にするには、どれぐらいの編集が必要なのか。 例えば、A と B の一文字ずつで比較して、で、AI と BI が同じであれば、この A と B のアライメントスコアがプラスになります。AI と BI が違ければ、まあ、AI が BI に置き換えて、スコアはマイナス1にする。で、AI のところにスペースを入れる。それはスコアマイナス1。 これは、まあえー、と BI と同じの考え方です。BI を削除と同じ考え方です。あとは BI に、えー、とスペースを入れる、まあ。もしくは AI を削除する。それもスコア -1。これでスコアを計算。なんかこれ、まあ、この4つのアクション、この4つの操作を選択して、まあ、で, きる時できるだけ大きなあのスコアを、えー、と取りたいですね。 例えば、A が ACA,ATCC で B が AGC,ATGC でやると、まあ一つの考え方は、まあ、A と A がマーチングしてこれは2で G と C がマーチングしないから C の前にスペースを入れる。だからまあこれはマ イ, ナス1、えっと、マイナス1ですね。で、えっと、ここにスペースを入れたからこの C とこの C をマーチングします。だから2で A と A がマーチングします。 で、a と t をマッチングしない。ですので、マイナス1。で、t と g もマッチングしない。で、c と c をマッチングします。で、c と、なんか、えっと、スペースがマッチングしない。なので、えっと、プラス8、マイナス4がこのスコアが4。ただし、えっと、この操作をちょっと違う選択すると、あの、a と a をマッチングして、で、ここも同じですね。g と c が、なんか、c の前にスペースを入れる。で、c と c をマッチングする。a と a をマッチングする。 で、ここは a と t をマッティングしたんですけど t の前にスペースを入れると a とスペースがマイナスで t と t をマッティングして2 g と c はマッティングしないから、えっと、マイナスで c と c をマッティングするのにでこのスコアを計算すると、えっと、マイナス3プラス10が7となりますまあだからあとこの2つの文字列の、えっと、アライメントスコアが7ですですね で、この、まあ、最大のアライメントスコアを計算したい。ですね。最大のアライメントスコアを計算するには、まず前端作で比較すると、前の4つの操作、マッチング、ミスマッチング、えー、そして、なんか削除を選択することですね。それは、あと、文字、1文字ずつで、まあ、マッチング、えー、まあ、その、ミスマッチングか、 それとも、なんか、あの、削除するか、3つの選択があるので、コストが3の n 乗です。ですね。それは全端索で。これはね、なんか、あの、2の2乗で、動的計画法で、えっと、解くことができます。それは、vij が、えっ、ー、と、文字列、ai、まあ、ai と bj の場合だと、一番ベストなスコアです。 ですね。AI か AI、なんか文字列 A1 から I と B1 から J の最大のスコアになります。で、あと、初期状況が V00 が0ですね。文字列が何もがない と, あと0ですね。で、VI0 が1かける v これはね、なんか B は何も入ってない。I が何もあっても I をすべて削除するので、えっと、-1×size ofA が、えっとスライスコア、ス i z e o で、v0j も同じですね。マイナス1かけるサイズ ofj となります。まあ、これは、えっと、初期状況で、で、この初期状況があると、あの、再起ができます。vij が、えっと、c1, c2, c3 の、えっと、最大です。c1 が、えっと、i と j を両方を削除する。それまあ、両方をマッチングするんですね。マッチングとミスマッチングする。ij と bj をマッチングして、で、その、 小さいな文字を、えっと、もう一度やってみる。C2 が、えっと、I からディリートします。で、C3 が B からをディリートします。で、この3つをあと再帰関数して、えーまあ、あのスコアを計算する。で、この再帰関数がパラメータ2つがありますので、の DP がその2次元の DP、GP、表を作ることができます。 まあ、あの、こうな感じになります。ですね。さっきは、えっと、A が AGGATCG ですね。AGGATC。で、えっと、B が ACAATTC。で、00が0で、で、えっと、0I0 がこうなって、0J がこうになります。で、こうすると、なんかちょっとこれをシミュレーションすると、それぞれの えっと、例えば AA が、これは両方マッチングするので C1 はマッチングする。A と A をマッチングすることは2ですよね。だから0プラス2。で、えっと、これを削除すると、マイナス1、マイナス1なので、マイナス2なので、なんか最大が2ですね。0プラス2。で、A と G ですね。あの、G を削除してここに来ると、えっと、マイナス1、プラス2が1。 A を削除してここに来ると、えっ、ー、と、マイナス一マイナス三が、これがマイナス三で、ここが、えっ、ー、と、マイナス一マイナス一マイナス二なので、こっちから来ますので、これは一になります。で、C は削除して、ここから来て、えっ、ー、と、ゼロですね。A が、えっ、ー、と、ま、あこれはなんかこう、全部になりますですね。マイナス一、マイナス二、マイナス三とマイナス四。じゃ次、こっちに行きます。 A と C をマッチングしない。だから、えっと、C をディリートすることを考えて、ここはマイナス1。あ、すみません、1ですね。で、C と G をマッチングしないので、まあ、マイナス1になります。で、どちらかかると、こっちですね。C1 を選びます。で、C と C をマッチングしますので、あの、まあ、こっちから来て、えっと、こっちから来るんですね。だから3になります。 で、えっ、ー、と、A と C が、まあ、これはさ、上と同じですね。マイナス2と、えっ、ー、と、マイナス、えっ、ー、と、さ2と、1、0、マイナス1ですね。で、A と A が、ここが0で、あと、まあ、こうで進みます。ですね。0と1で、マイナス1、まあ、マッチングしないから、マイナス1。で、マイナス1と3マッチングしないから、 上から来ると2ですね。で、ここは1、0、マイナス -1、マイナス -2 ですね。で、8、a が2で上から来るんですね。で、ここをマッチングしないから、えっと、1。で、ここは1。で、上から来ると、1、0、マイナス -1。<咳>うんと マイナス一ですね。ここから来ています。これちょっとなんかスコアがと間違ってますね。まこれは全部書くと、えっと最後のスコアをするとマッチングすることができます。これはシートここにシート C をマッチングしてっていうことですね。 で、えっ、ー、と、まあ、これは何ができるかというとですね、このスコアで何ができますかというと、一つできるのはこの longest common subsequence ですね。l o n g e s t common subsequence が何かというと、えっ、ー、と、例えばこの a が ac, h, g c と b, o, g, c, t, c 一部を delete して、どれぐらいの同じ subsequence があるとですね、ここは ac, at, c はあと、 両方の一番長いサブシクエンスです。で、前のストリングアライネメントのあとアルゴリズムを使うと、この LCS を計算することができます。そのために前の DP を、スコアを変わるだけです。ミスマッチングがマイナス大きな数字にして、で、インセッションとディリーションが0にして、マッチングがコスト1にすると、結果が LCS になります。 あとは、なんかパリンドムでもできます。ですね。パリンドムって何かというと、文字列 S で S イクアル S のリバースです。まあ、例えばマダムですね。マダムが前から読んでも後ろから読んでも同じです。で、えっ、ー、と、R 文字列 T に対して、その T の中で一番長いパリンドムは何ですか例えば、アダムの中には一番長いパリンドムが A だ。マダムがそのままですね。 で、ここですね。n e v e r o r d ニ r e v e n i n g が、この ing を削除すると、n e v e r o r d ン r e v e n ですね。なんか、これはパリンドムです。で、レイス f1 カールファストを、f1 とファストを消すと、レイスカーになります。じゃ、これは、なんか、dp とか、あと、前端作で、まあ、まず前端作でどう解けるのかを考えて、で、次は dp の方を考えましょう。続きがいいですか じゃあ、DP ですね。あの、今回が、えっ、ー、と、このイン i j で、その i と j の間に一番長いパリンドルムを、えっ、ー、と、検索することができるの関数です。r, r と l と r が同じであれば、まあ、えっ、ー、と、一文字の言葉は必ずパリンドルムですので、あの、r と l の一番長いパリンドルムが1です。 で、えっと、r が l の右にある場合だと、sr と sl を比較するんですね。sr と sl が比較すると、同じですと、あの、パリンドロムが2プラス、えっと、真ん中のものですね。なんか、SR、s l, l, パス。で、えっと、l と r が違う、えっと、同じでなければ、じゃレンスの l マイナス、プラス、えっと、 右を動かすか、左を動かすかですね。こうすると、なんかその O の2乗のリピができます。まあ、こんな感じの、これレイスカールとレイスカーですね。あと、L と R が同じ場合だと1ですね。で、違い場合だと、なんかそういうふうな上と下を比較する。まあ、この、これを見ると、なんかその一番長い、あの、パレードが7度とわかり。 まあ、あの、dpa4 なんかそのストリングアラインメントの動的計画方法がいろいろな文字列の問題を解くことができますので、ま、ぜひ、えっと、試してみてください。まあ、これも、あの、学ばにコードのサンプルを入れましたので、あれを確認ください。では、えっと、次回のビデオが、えっと、サフィックスアレイについてお話しします。